キングプリンス番組出演シーン配信で全カット続き募る退場後のフランご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございますキングプリンスへの出演番組をめぐりアーカイブ配信上で出演シーンのカットが続いたことでファンがざわつく事態になっている 今月13日、キングプリンス派 TBS 系音楽番組 CDDV ライブライブのバレンタイン2時間スペシャルに出演し新曲の We Are Young と Life Goes On の2曲をテレビ初披露した。キングプリンスへのラブソングを特集したコーナーもあり、ファンからの曲をプロポーズの時に使ったという報告に対し、平野紫耀が プロポーズで使ってくださるなら、直接行くのに、とコメントするなど大いに盛り上がっていた。新曲2曲に特集コーナーと盛りだくさんだったことで、リアルタイム視聴できなかったファンやもう一度見返したいという人たちが、d v デで見逃し配信を見ようとしたが、キングプリンスへの歌唱シーンやトークが全カットされていたことで騒ぎに。 平野、岸優太、神宮寺優太の3人が5月22日にグループを脱退し、それぞれジャニーズ事務所を順次退場することが決まっているため、ファンからは事務所の圧力では、テレビ局が忖度でカットしたのかも、と疑う声が上がった。しかし、これは早がてだったようで。 普段から同番組の見逃し配信を視聴しているファンから CDDV の見逃し配信はキンプリに限らずジャニーズ全面カットだよといった指摘が実際過去の放送の見逃し配信ではキングプリンスのカーッツダッチー、空何は男子やトラビスジャパンらの出演シーンも全カットされていた そもそも日本では見逃し配信に対応している音楽番組は非常に少なく、ネットにおける権利関係に厳しいジャニーズは NG を貫いているようだ。だが、ファンが疑心暗鬼になってしまうのも無理はない。音楽番組だけでなく、平やら、脱退組のキングプリンスメンバーについて、他のバラエティ番組でも出演シーンがカットされるという出来事があったためだ。 1月22日、嵐の二宮和也がマックを務める日本テレビ系バラエティ番組、二のさん、で過去3年間のなシーンを振り返る企画があり、騎士が自宅で猛烈なスピードでうどんを調理する場面や、平野が合気道を体験する映像が流れた。ところが、これらのシーンがすべて、 フールーの配信ではカットされており、画面が分割されて他のゲストと一緒に映っている場面は、権利上の都合で配信できません、とのテロップと共に黒塗りにされていた。TV あっては地上波放送のまま配信されており、ジャニーズとコンビーな日テレ系の配信サービスであるフールーだけが不自然なカットをしたことで、脱退組への嫌がらせか。 と、ファンが、騒然となった。この一件については、今月2日発売の、週刊文春、文芸春秋、が、金プリが二宮和也の配信番組から消された、と題した記事で追跡しており、ジャニーズ事務所は、当社が編集内容について要望を出した事実はありません、などと回答。フール側は、権利上等の理由があり、配信できないことがございます。 などとしており、ジャニーズ側の言葉が真実であれば、フールーの判断でカットされたと見られる。同志では、t v アローを配信期間が1週間ほどで終了するが、フールーは平野と騎士の退場後も番組の配信が続くと見られることから、トラブルを避けるためのリスク管理でカットしたのではないかと推察されている。もしそうであれば、 これは配信サービス及びテレビ局による忖度とも言えるだろう。平野や騎士が退場後に肖像権の問題で配信をやめてほしいと訴えることはあるかもしれないが、そうなったとしても申し出があってから対応すればいい話で、現状はジャニーズに所属しているのに権利上の都合でカットとなる意味はよくわからない。 仮に、揉め事になるかもしれないから、あらかじめカットしておこう、という判断があったとしたら、退場後のメンバーたちの業界内での扱いに不安が感じられる。退場したメンバーであっても、例えば元時代の長瀬智也はバラエティ番組、ザ、鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系。 で流れる過去の映像で時折姿を確認することができ、他のグループでも過去のコンサート映像などで退場したメンバーが映ることは少なからずある。だが多くの場合、退場したメンバーは編集によって不自然になかったものにされることが通例で、二ノさんを放送する日本テレビでは昨年4月、べくり007。 で、ゲストの川坂絵里奈が転機となった作品として、2014年放送の TBS ドラマ、ごめんね青春。を挙げた、再当時関ジャニエトのメンバーだった錦戸亮の主演作にも、かかわらず番組では三島ひかり主演の学園ドラマと、紹介。 番組ビジュアルを模したイラストでも、錦戸だけが描かれていない状況で、視聴者からの思う抗議を受け、後に配信版で、三島光出演の学園ドラマ、と訂正されるという騒動があったばかりだ。ジャニーズ退場後はこうした、忖度に巻き込まれる可能性が指摘されている平野、騎士、人従の3人。